佐藤健が殺害された事件の経緯が次第に明らかとなる中、結い、井上真央は中学時代に直樹と共に佐藤の広竹で育てられた当時の記憶が蘇り、リオー、カリナとリオ近藤千尋が一緒に行った遊園地から不審な車に乗って消えたことを思い出した。第5話では直樹を疎遠だった両親が引き取り、葬儀が営まれたが、ネット上では、弟が壮烈にいない。あれ直樹弟は と指摘する投稿が相次いだ。直樹の母親が語ったところでは、弟、匠は幼少時に血液の難病を患い、寛慨のために直樹が何回か骨髄移植で協力していた。一方で弟の病気が原因で、直樹の家庭が複雑な環境となっていた。第3話で直樹の母親が家に見せた弟の写真も幼少期のものだった。ネット上では、何回もお兄さんに助けてもらったのに、弟は 入院中なのかな葬式に弟来ないの弟はどこ母の写真も小さい頃のだったしな、事件と関係ある弟は直樹に散々小杉移植で助けてもらってきたのに、本当に実在してるのかと違和感を指摘する投稿が相次ぎ、事件と関わりがあると見る予想も、謎の男、田中までなり、長島慶三が、直樹の弟かな弟はあの男なのかとの投稿も見られる。